ジンですン今日は僕に行きます。秋原 哎那文当去女仆咖啡廳会是什么感觉呢所以我就跟文当说那文当我们两个要不要一起去看女仆咖啡厅瑞ちゃん俺がチェキ取ったら我不太爱你我不太爱你那这一次呢我们也是有跟阿 d o h o m e 咖啡取得许可所以我们可以在里面做拍摄哇嘞 就像我们杰尼斯偶像又有卖 sharp 照一样女巴咖啡厅他们也可以这样买喜欢的女婆的照片緊張してますドキドキワクワク文章看起来真的好不安我一直动来动去的大丈夫大丈夫来一下子了这样奥さんと来るのって何意思呀 準備が整いましたのでご案内させていただきたいと思いますどうぞでは足元にしっこつランプがあるのでお気をつけてください気を付けて<笑> 吾丹君你吐槽一点很危险的样子好可爱好可爱好<い> <friendly> <笑>今爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好は爱好可爱好可爱好可す好は爱好可爱好可爱好可爱好可爱今可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可爱好可 今回から技術、はい、の手紙をお預かりしておりましたじゃあ行きますねご<笑>主人様お嬢様あなたは常日頃からご主人様お嬢様として素敵に々を過ごされご主人様お嬢様カードのこちら認定ともロースされておりましたおイエーありがとうございます色が違うあそうなんですよ鋭いご主人様こちらはご主人様カラーで ののすいか何かかか私はどうです レンジとか付け加えたご主人様とかいかかかいいいがでしょうわルー。 いいいますお願し本日、はい、ご主人様・嬢様のご案内を務めさせていただきますヤっとファンカフェのプレミアムメイクのみずと申します。はい、水木さんおん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 決定了那他们这里的菜单种类呢非常的丰富大家可以单点之外呢也可以选择是像这一种 set 的我跟文章是点一个 f l u c o r s e 还有 p r e m i u m c o r s e 两个都是有饮料甜点跟食物还可以看女仆一起拍照也可以拿到一个纪念小卡那文章的这个 p r e m i u m c o r s e 还有土产 でもす今おッこちらないおすないすさいいワイイ、はい私じゃ、はいはいはい、んかわいいタしちゃ、ね、<笑>んをかいしんをて可な。 可愛いみ大歓迎されちゃった可愛いじゃあかいいまずアイチモカラテに何かお絵かきをさせていただきたいと思うんですけれどもクマが好きですクマ ブブリリカカシシャカーシャカーシャカーシャドドキドキワワワワクワ ク, ワ ク, ワ ク, ワ ク, ワクワンワンワンワンおいしくなーれはいこれでいきましょう。 オリジナルカクテルは何色が出るかわからないんですけれどもお飲み物に愛情を込める愛い込めというものをしてもっともっとお味しくしていきたいと思いますお願いします てててくくくれれめめちゃめちゃゃ嬉しいへそうよく愛いたたささんんもかわねねそう愛やっっぱりメイドさんで元気をくれるライチ言ってた<笑>幸せ開心嗎お待たせいたしました。こちらがさん A1 でございます。あ あ, あ、怖いよ。じゃこちらにケチャップを使ってお絵かきしますね。はい。ご主人様じゃあリクエスト何かございますか？ではルーちゃんを描いてください。ああ、ルーちゃん描きます。やっぱりメイドさんなんか練習しないといけないんですか？うん、私本当に絵を描くのが苦手でめちゃくちゃ練習しました。今日のために練習してきました。ああ。 哎 还有一天天堂上、ね、有一个特别是要跳舞的好可爱<笑>超期待的 ありがためめためめたと<笑>うございます。 あとですねまだまだございまして。 耶、yeah! 哇我们文当在讲 Q 的时候被拍起来了一年一的我们刚才拍完照片之后呢女仆會会在上面画画再给我们哎这真的好可爱可以收集耶他们说整个 CoS 吃起来会還蛮饱的可是我跟文当觉得还好还可以再吃他们全部都聚集过来了好可爱哦我久しぶりのご自宅们们 ーーかわいいゲ茂様どうなの大変恐縮なのですが実はですね大変お忙しいスケジュールでして、はい、お屋敷を出発しないといけない時間に近づいてまいりましたあそうか お, やの お, お預かりしたいいいと思いますははい、それでは出発の前にです、ね、最後のお土産でございますえありがとうございますありがとうございますわわ大家看他们来特地貼这个貼纸え他们女服说是海外的客人来的な可以拿到这个凸傘超用心的請大家一定要来玩えまたねう一個不足したらいつでも帰ってきてくださいねでも寂しいです我ん要回去了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 而且我觉得最后的那个筷子超用心的我觉得大家来日本啊真的可以来女婆咖啡厅那家都和我呢算是日本最大的 m 我觉得懂日文的话会更好玩就真的世界跟现实世界完全不一样的地方超有趣的那谢谢大家看我们今天这一次影片我们下次影片再见大家再见拜拜拜拜<笑> 君と。